まずくなりようがないので、そしたら、で混ぜる。じはようございます。しんしんです。今回はですね。 ごさんわかめご飯食べたことありますかありますね給食の時出てましたね僕はもうほんとわかめご飯の時はもう転送でしたよみんなおかわりするからあの美味しいわかめご飯なんですけども家で作ることで皆さんそんなないと思います本当に美味しいわかめご飯の作り方を今回やりたいと思うんですけどもこれが何がいいかってホンに美味しいんです<笑> オ ー, ソドックスですオーソドックスなんですけども、わかめご飯えっ、ー、と、大抵から作るとこんなに美味しいんだなっていうことをね皆さんに知っていただきたいなので、今回は、本当に美味しいわかめご飯ですね、<笑>やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ ここにあるんですけどえっとご飯今回1合分だからあの2合とか3合とかやる場合は全部かける3杯とかにしていただければいいんで今回1合分やりますでわかめ 3g ね意外と少ないでしょうでもこれ戻すと結構ね量になるんですよまあ好きな方はもうちょっと入れていただいてもいいんですけど多分ねこれぐらいが一番給食のわかめの量っぽいような感じだと思いますはいもし好きな方はもっと入れてくださいそんだけわかめご飯だから調味料などは概要欄に書いてありますね。そちらチェックしてみてくださ い, は い, はいえ を作っていきたいんですよわかめご飯を作る上で何が重要かというとですねテンションですよさんすぐできる料理なんですけどももうものすごいねこれで、ね、テンションが大事ということでテンション上げていきたいと思いますあアルチューバシン2号7分後半はいタツヤじゃあ今日はこれから四本もしくは五本どうお付き合いお願いしますありがとうございますい じゃあやっていきましょうはいじゃあやっていきますよじゃあ、えっと、これわかめにねお水 150cc ぐらいねえ入れてえっと戻しますこれ水で戻しました水で5分わかめっていうのは熱湯でも戻るんですけど今回熱湯ではやらないでくださいなぜかというとえっとお米ってちょっと水で炊きますよね戻し汁も今回使っていくんで水で戻してくださいわかめ出したんですけどもまず米からやります別になんてことないんですけども僕の研ぎ方ですよ あの僕の研ぎ方で炊き込みご飯の時はそんな気付かなくていいあの一回なんかねい本当はね一回入れて、えー、と水捨ててそっから飛ぶんですけどもいらないですこれやると最初の汚れをあの米に吸うとか言うんですけども普通の舌だとねほぼ分からんで一回捨てて、えー、研い で, でこれ2回でいいですあんまり研ぎつないでいい 今はね、あの、お米の精米精度がすごくいいんで、普通のブランドのお米であれば、まずくなりようがないので、いや、この研ぎ方じゃ、俺は納得しねっていう、そういう、あの、神の舌を思っお持ちの方は、もうちょっとこだわってもいいと思います。今回、炊き込みご飯なんで、全く気にしないです。はい。ほぼわからんです。はい。こんぐらいで。 えそしたら今度はわかめを刻んでいきますこれおっきいじゃないですかこれをこのまま入れてしまうとわかめがね主張すぎるんですね、はい、だからこの米粒ぐらいの細かいわかめに切ったほうがいいんですね、はい、だからまあみじん切りみたいな感じですね、はい、粗みじんぐらいな感じそのほうが、えー、と全体的な色合いも良くなりますしお米に絡んですごく美味しいです はいこんな感じですねでこれは炊き上がるまで置いておくちょっとラップとかした方がいいかもしれないはいそして、えー、とお米たくさんの味付けね白だしあのねだしが入んないと炊き込みご飯って美味しくないので大さじ1半でお酒お酒は米から作られてますのでこれでね風味がすごく上がりますそしてみりん、えー、これはお米に艶をもたらすとともに、えー、甘みをつけるね甘みが少し入るとね、えー、すごく あの味に深みが出ますの で, で、そしたら戻し汁。これ入れます。はい、そしたらお水を入れていくんですけども。で千の一まででいいです。戻し汁では足りなかった分のお水を入れていきます。でここでわかめ入れないんですよ。ここでわかめを入れて一緒に炊いてしまうとわかめがめちゃめちゃ水分吸ってコリっとしなくなるんで。えー、なんでここで、えー、炊きます。 でこの釜入れて炊飯をしてピッピーになったらピッピしますはいああ取きましたんで開けていたいとますうということであの刻んだわかめこれでわかめご飯になるんですよこれは皆さんねはいあといりごまはこうやってちょっと指でひねりながらやると香りが出るんでこれ大体ね小さじ2杯ぐらいあ、結構入れちゃっていいです これでね、混ぜ混ぜるんですけどもお塩ねここでね味決めます他のおかずと食べる方は入れないでいいですただ他のおかずと食べない方これ単体で食べる方もいらっしゃると思うんでこういう場合はねねひとつまみとちょっとぐらいく入れた方がおいしいと思いますね酒飲みなんでねはいそしたらで混ぜる、はい、全体混ぜるとでこれね 混ぜたらちょっと数分蒸らしたらいいです数分蒸らして完成はいじゃあね蒸らし終わりましたんで持っていきたいと思います茶碗にね茶碗にもん香りがいいのこれなんでかって言うとわかめの戻し汁使ってるからね日本昔話みたいに盛りたいですねいちご全部この茶碗に盛りたいはい全国の小学生の夢 ははい、ではですね、給食の思い出の最高においしいわかめご飯できましたのでじゃあいただきます<笑>はいじゃあいただきたいと思いますいただきま す, きます<笑><笑>うーんうーん こんな味だよ最高にうまいやっぱりねわかめがたっぷり入ってるっていうのがいいですねで後入れにしたことによってわかめの食感も残ってて香りも残すごく美味しいこれはおかわりしたくないわうまっ最高に美味しいです皆さんこれはねご飯単体で食べてもめっちゃくちゃいそしてわかめの香りがすごい立ってますそしてここであ何何何さんなになりましたライをらしたいですねあのもしくはねごま油も美味しいと思う これもうめぇガラリ度変わりますめちゃくちゃうまいさっきはね就食の味でも今はね飲み屋の締めの味に変わりましたこの二段変化すごい、うん、ということで昨日飲みすぎて今日朝ご飯食べてない食べるいただきますちャンパい本当に食べるねサイブさんですけど<笑>いただきますうまっお前らすだろ すごいよ、懐かしい。俺、これ大好きだったの。めっちゃ懐かしい。<笑>うまっ。ちゃんと作ってはいるんだけど、その、素朴さも残ってる。うんうんうんうんうん。う ん, う ん, うん家で食べたことないですね。わかめご飯作んないもんね。うんうんうん。俺、うんお子さんいる家庭とか。 ったのっの喜び絶対大好き<笑>絶対大好きちそ<笑>うさまでしたですということで皆さん絶対にね食べたことある方は懐かしい感覚に浸れてしかもめちゃくちゃ美味しいですから仕上げのラー油もしくはごま油までやっていただくとあ本当にわかめご飯って美味しい料理だったんだなっていうのを実感できると思うぜひ食べてみなさい<笑>意気込みは今日の1本目ですけど<笑>、うん、なんか二日酔いの会社ね ハハハハハハハハハハハハハハハハまハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハあハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ揚げパンハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ お母さんにこれ出されたらっても最高じゃないですかそうねいやなんか小学校の頃はでも学生の頃はちょこちょこ出てきたんだけど大人になって食べると確かにちょっとねあの、染みちゃう染みちゃう<笑>なしこれやっぱり家で食べても絶対美味しいもん、うん、家で食ってもうまいもんろん何倍でもいける、うん